皆さんこんにちは行楽の秋本番を迎えていますが今年の秋はもうどこかへお出かけされましたか今回はこちら阿蘇駅を出発する大観房と草千里の2つの観光ルートをご紹介します まずご紹介するのは大まででのコースです乗るのはこちら大ライナー実は10月1日から来年の1月31日までここ阿蘇駅から内巻温泉そして大観望までのえ路線バスが観光事業の一つとして試験的に運行されていますこの大観望ライナーは午前と午後の1日2便があり JR 九州横断特急の阿蘇駅発着に合わせた時刻となっています熊本地震後 JR 宝碑線は肥後大津駅と大分県豊後木駅の間で不通となっていましたが7月9日阿蘇駅と豊後木駅間の運転が始まり現在は大分方面から阿蘇市へ来ることができます大観望ライナーの料金は往復運賃として大人1000円 子供500円です内の巻温泉に宿泊のお客様にも便利なように内の巻経由で大観房まで直接行くことができますバスからの眺めも最高ですよそして今から行くところが見えてきましたあちらの大観房 大観望に着きました今日は根半像、梅繁坊もきれいに見えてます、いいお天気です、ここ、大観望の滞在時間は50分、展望所として整備されているので、歩きやすく大自然を満喫できます大観望の先の方にある展望所に到着しました、いい景色。 あここからは、えー、阿蘇市を眼下に眺めることができますねえ今日の涅槃像もとっても綺麗でちょうどお釈迦様が横たわった姿に似てることからこの阿蘇語学を涅槃像と呼んでいますえ今日はちょうどお釈迦様のおへその辺りから中田家の噴煙が上がっているのが見えます 季節ごとにいろんな表情を見せてくれるここ大観望からの眺めですが秋になりますとこんな風景が広がります雨上がりのよく晴れた朝風がない気温が下がるなどの条件がそろうと発生する雲海まるで雲の上にいるような幻想的な風景が広がりますえー 駅を出発して2時間の大観光までの旅いかがでしたかさあ次はここから車に乗り換えて草千里を目指します草千里までのドライブでは途中ススキが私たちを歓迎してくれますこれも秋ならではの朝の風景です熊本地震後草千里までの登山道路の一部は通行止めとなっていましたが現在は草千里まで通行できます 途中片側交互通行になっていてい通行できるのは午前7時30分から午後6時までとなっています10月8日の中岳の噴火後噴火警戒レベルが3に引き上げられましたが草千里までは来ることができますまた駐車場周辺の店も営業を再開し現在では団体の観光バスも見られるようになって 少ししずつにぎわいが戻ってきましたここからは阿蘇中岳のダイナミックな火山活動を間近に見ることができます地震前の通常の営業には戻っていない店もありますが土産物店や出店またレストランなど精力的に営業を再開し頑張っています お待たせいたしました。当店一番人気の赤牛丼でございます。<笑>わーありがとうございます、はい。こちらのタレと温泉卵をかけてどうぞ。はい。くださいませ。いただきます。はい、いただきます。うん、柔らかい。おいしい。 大自然を眺めながら味わう阿蘇グルメお腹も心も満たされます10月8日未明の噴火以降阿蘇中岳の河口は白い噴煙を上げてはいますが落ち着いた状態が続いていますここ草千里も荒廃の影響はほとんどなく現在はススキの方が揺れる見事な秋の風景を見せてくれています ぜひ秋の行楽シーズンは今回ご紹介した大観望や草千里またもう少し寒くなりますと温泉もたくさんありますのでここ阿蘇市においでください。